一つの時代が終われば、また一つの時代が始まる。1989年1月。昭和から平成へ。世間がまだ、喪失感と喧騒の真っただ中にいる頃、一頭のサラブレッドが中央に移籍してきた。その名も、稲荷湾。大井競馬場でデビューした彼は、 クラシックへの出走こそ叶わなかったが、デビューから破竹の8連勝をマーク。当時、ダート3000メートルで行われていた東京大商店を制し、チャンピオンの看板を引っ下げての移籍だった。しかし、周囲の期待とは裏腹に、中央での滑り出しは決して順調とは言えないものだった。 遺跡初戦で4着に敗れると、続く阪神大商店でも5着。それでも、陣営は彼の力を信じていた。そして次走に選んだのは、春の天皇賞。G1 の舞台でこそ、彼の進化が発揮される。そう信じさせるだけの才能が、彼にはあった。激しい気象と繊細な性格。 時に相反する二面性を秘め、歯車がかみ合った時に爆発的な力を発揮するそれが「稲荷ワン」というサラブレッドだった大一番の天皇賞「稲荷ワン」の安城に選ばれたのは当時まだデビュー3年目ながら前年の菊花賞で史上最年少でのクラシック制覇を成し遂げた天才武豊。 天才の手腕をもってすれば稲荷湾の実力を余すことなく発揮できる陣営はそう考えたのだろうそしてその読みは見事に的中する<笑>一枠一番からのスタートを切った稲荷湾詰めかけた10万の慣習を前に 中段のインコースで悠然と折り合ってみせた。そして、二周目の向こう正面。天才武豊に導かれ、徐々に間合いを詰めていく。四コーナーの下り坂が終わる頃、彼の前を走っているのは三頭だけになった。そして直線。ぽっかりと空いたビクトリーロードを突き抜けてくる姿は、まさに、王者そのものだった。 これまで溜め込んでいた力を爆発させゴールンが彼を迎えた時には優に小馬身もの差がついていた<笑>この年稲荷湾は「オグリキャップ」「スーパークリーク」とともに「平成三強」と呼ばれあまたの激闘を繰り広げていくことになる。 そのプロローグともいえる1989年春の天皇賞は新時代の到来を告げるにふさわしいレースであった。